最近、昭和のフィファーワールドカップと経済についてよく報道されました。日本と言うと、実は W 編のおかげさまで、ユニフォームであり、豪華な食料品であり、売り上げが上がってきたそうです。無<笑>駄でございますが、<笑> W 編に勝ったら、中止に許してもらった2週間の休みで、中止に感謝した選手もいるというコスパ最高の報告で、 NTT 東日本にとって思わない経済効果を無駄なしたのです。ところで、ニュー大魚は、えい検討で、好経過を出せば、国民の熱狂する素晴らしいメドで、すべての試合を呪いて効果が上たる実績があるものです。とにかく、やっぱりニュー大魚、頑張れ